というわけで、えー、時間になりましたので開始したいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。パチパチえーはい、シビックテックオンラインアカデミー、えー、始まりました。第5回になります。今日のテーマはですね、えー、シビックテックと地図ということで、はいはいまあ、地図といえばこの人ですね、謎、えー、の人に来ていただきました。<笑> 古川さんにお越しいただいております。はい、コードー札幌もやっているんですけれども、えー、まあそのコードーの活動する前から僕は知り合いでして、まあ、あの地図関連の面白い人として行かれているんじゃないかなというふうに思います<笑>、はいはい。というわけで、えっと、古川さん、ようこそ。はい は い, よ い, よい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。プレゼンの前に簡単にちょっと自己紹介いただいてもいいですか、はい、そうですね。えっと、今、えー、札幌に住んでまして、で、Code for ッポロとか、あと Code for Japan さんもお手伝いさせてもらってます。あと、まあ、あのー、プレゼンの中でもちょっと触れますけど、ま、あ地図とかいろいろやってます。で、ただやっぱり、あのー、いる諸先輩方を差し置いてなんか私がやるのは大変おこがましいこと極まりないのですけれども、 まあなんかあのシビックテックに役に立つ地図のちょっとした情報とかお話ができればいいかなと思って、えー、今日頑張ります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。あの今今日は Zoom の方で何名か参加いただいてます。皆さんねよろしくお願いします。よろしくお願いします。チャットの方 Zoom のチャットの方 で, ですねいろいろ質問やですね突っ込み等、えー、お待ち。 しておりますで。質問いただいたらこちらの方で読ませていただいて、えー、古川さんにいろいろ聞いていきたいなと思っております。はい、えー。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。はい。えー、古川さん結構あの突っ込みがないと寂しくいので、<笑>ぜひ<笑>はいです、ね<笑>えー。よろしくお願いします、はい。はい。というわけで早速ですけれども、えー、今日はシビックテックと地図というテーマですね。はいえー、簡単に、えー、プレゼンテーションの方ですね。 していただきたいなと思っております。えー、はいまずさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っとですね結構さっきまでギリギリで作ってて割れながら受けるんですけど<笑>で面白い時じゃなくてえー、っとぎゅうぎゅう図面ですがちょっとやってみますねでちょっと待ってくださいいお一緒画面共有画面共有いいよコーラーショットはいオッケーです。 では、えっ、ー、と、ちょっとお話をしたいと思います。これで、出ましたかね。はい。じゃ あ, あ、よっこいしょ。まあ、結構他のとこでいろんな話してることとかを全部くっつけて、えっ、ー、と、お話をしたい。あ、見えてます大丈夫ですかね。はい、大丈夫です。はい。えっ、ー、と、いうことで、よいしょ。えっ、ー、と、シビックテックと地図ということで、えっ、ー、と、お話をしたいと思います。で、 えーとまあ、かなりテーマ大きいなと思いながらもいろんな、まあ、ちょっと関連するものをやればいいかなと思ってやってます。よいしょ。おっと失礼、こうですね。で、えーとまあ、何者なのって、まあ、いろんなところで出してますけど、うんまあ、全部読むとだるいんでいろいろやってます人で人です。うんでえーとまあ、所属のコミュニティとか会社とかも、まあ、こんな感じで、えーとまあ、ロゴを見ればああれみたいな感じになるかなと思います。 でよいしょ、まあ、最近ネタといえばこういうものを作ったりとか、うん、あと偉い人に渡したりとか、えー、となんかこういう会談をしたりとかですね<笑>えとあと、まあ、謎のコピーを最近作ったりとかっていうのをやったりとか、まあ、芸人化と言われるんですけどあとまあスライドネタもちょっとやったりとかそういうのをやってます。 でえー、とまあ会社、見えるねっていう会社をちょっとやってまして、主に何やってるか と, いうとデータとマップを扱うものですね。じゃあ何やってるんですかっていうと、まあ、地図と何かっていうふうな、えー、とコンテンツとかシステムを作ってます。なので、基本的に、えー、と GIS と言われる、えー、と地図の位置のデータですね、の中、いろいろモニョモニョしたりとか、そういうのをお客さんに提供したりとかいうお仕事をしています。 でえー、とまあ最近ですと、行政機関さん向けの QGIS のパッケージとか作らせてもらったりとか、見えるネチズっていわれるこのオープンストリートマップベースの、えー、とコンテンツを作ったりとかしています。でえー、とまあシビックテック的な活動のちょっとお話をしたいと思うんですけれども、えー、とまあこの大札幌とかですと、まあ、ここ最近まあがっつりプロダクツを作ってるというか、まあ、ちょっとイベントいろいろやったりというのがあって、例えば、 台湾のドンポさんという方をお呼びして、インターナショナルオープンデータのセミナーをしたりとか、えーと、ソーシャルハックでもちょっと参加させてもらったりとかしています。で、あと、まあえー、この間もありました、これ、去年の様子ですけど、IODD やったりとか、えっ、ー、と、そうですねあの、先日の様子はこういうの、まあえー、と集合写真、ちょっと別のとこあって、あれでしたけど、まあ、割と 20, 20、30人ぐらいかな、人、集まって、いろんな、ちょっと一歩進んだワークショップとかできて、すごく良かったです。 でえー、と今からのお話なんですけど、シビックテックと地図ということで、えーとまあ、今からお話しするお客様の想定っては僕、ちいつもやるんですね。あの大体、主催者の人、どんな人来るんですか、どんな人来るんですか、すごい大事なの で, で、とりあえずこういう人かなと、あんまりなんかさっきの ID 見てても、あのー、割と初めて見る方も多かったので、シビックテック、なんか地図が役に立つのとか、地図活用してみたいとか。 よしお父さん頑張って明日かなんかとかしちゃうぞっていう人がかなと思ってます。で、えっ、ー、と、ちょっとアンチパターンですけど、なんか、ほにゃほにゃの回復調子がたくさんあるとか、俺の最強の地図システムについてとか、うん、プラットフォーム、の、えー、っていうのはちょっと別に今日は話しません<笑>ので、えーと、そういうのをご期待されている方は、ちょっとまた<笑>、えー、後ほどこしょこちょと来てください。うん、で、えっ、ー、と、シビックテックと地図ということで、 えーとまあ、今ちょっとお話しするのは主にこの2つです。地図って重要なんですかあとこれらを支える要素って何なんでしょうというのを、まあ、割と概要的なことになるんですけどもちょっと言ってみようかなと思います。で地図って重要なんですかという話なんですが。うん も、えー、ともと私 何, 者だ何をやってたかっていうと98年、1998年とかっていうと結構どこでも見出してるんですけど動物の研究とかやってたんですね。で、まあ、動物に、まあ、これはやらせですけどでもあの発信機とかをつけて、まあ、無線機で覆うような仕事をしていました。 でまあ、仕組みとしてはこういうものであの、シカちゃんがこういうふうに発信機をつけてうろうろしてると、まだ GPS も何もなかったので、うんうんえー、と端っこから人が行って、でえー、と角度を取りますねあの、方位の角度を取って、でなんか何十分以内ぐらい、ビャーンとこう移動して、右から左とかに、東から西に行って、また方位の角度を取ると、そのクロスしている地点に、おそらくシカちゃんがいるであろうというふうなことを。うんうん えー、何ヶ月もやるという<笑>なかなかヘビーなフィールドワークをやったりしてたんですけどもでこれでまあ多分一番最初のハテナってこれなんですよねどこ、うん、どこにシカちゃんいるのとでもそうするとさらに何が分かるかというといついたのかとかなん何があるとか何でとか誰ととかどんなやつとかっていうのも全部一緒くたに分かるというば分かるんですよね でじゃあ、ここで、まああのー、ポイントになるのも大体よく似たような話で、まあ、皆さんご存じの札幌保育園マップというのは2014年ぐらいから抑さえていろいろやってるんですけれども、うん、こうやって保育園の場所がまあ一度に分かるもので多く の, あのシビックテックの方が、えー、とフォークして GitHub から、えー、と作ってもらってますが、えー、とこういうものとかも基本的に、えー、とやっぱりそのどこっていう視点がすごく大事だったわけです。 でえーとまあ、皆さん大好き久保さんとかとこう私たちわちゃわちゃやってたんですけれども今日ご覧になっているこどもサポートの鈴木さんとかも一生懸命やっていただいたんですが、うんえー、とここで僕フライヤーに一番フライヤーというか案内 の, あのテキストに書いたのこれなんですね子どもどこに預ければいいのかとで僕自身もすごくあの子どもとか行った時と か, に、えー、のーとか周りの方とかお話聞いてたらやっぱりどこに預けるってすごい重要な。 ポイントだったんですよね。でここでやっぱりウェアの話が出てくると。うん、でえっ、ー、とまあ厳密にはシビックテックではないですけど、シビックテックアプローチとかコードーの、まあ、メンバーがちょっと関わっている、まあ、の HIGMAP っていうものもあるんですがえっ、ー、とま あ, あの総務省の 地域活性化対象の優秀賞とか頂 い, いてありがたい話なんですけれども、えっと、何やってるかというと、まあ、要するに情ヒグマさんが出てきた情報をすぐ共有するとか、うん、あのいわゆる荒れない標識をさっと作ってくれるとか、うん、で業務効率化できるっていうんですねでまあ何回かで6年ぐらいも今入ってるんですがで、まあ、来年度ぐらいからまたいろんなところでちょっと増えそうではあるんですけれどもちょっと長く噛んでますでそこでこれ山内さんの スライドちょっとお借りしてきたんですけども、ま、うん、あのさっと入れてすぐ出せれるよっていう、まああの割とシンプルだけどみんなが助かる系のものです。うん、で、えーと、ここでまた地図の問題が出てくるんですよね。あのとりあえずこれどこやね、うんとあの。これ、えっ、ー、と i g m a p ができる前の話なんですけれども、うん、えっ、ー、ととりあえずスクショで丸つけてくるとか、でこれどこのカードかよく分かんないとか。 あ と,、えー、とこれも実際、まあ、なんちゃってで作ってるけど実際にあった話で、エクセルとかパワーポイントにチリンチとかベタっと貼って、で送ってくると、そのあれってウィンドウのサイズがいくらでも動いちゃうので、<笑>オブジェクトが、あの海の上にクマが出たってことになってるとかですね、うん、そういうこともなってるので、ちょっとこれ、まあ、あハーっていうのはあります。で、まあ、やっぱりあの独自にやりすぎて、ジムが混沌としてるというのは、やっぱ場所に関してもそうで、やっぱりどこっていうのは非常に大事な話だったわけです。うんうん でまあえー、とちょっと戻りまして、も、ま、う、あ、すぐまあ8年経ちますけど、311の時とかっていうのは、多分まあ僕と関さんとか、ちょっと最初に絡んだとこの辺だと思うんですけども、あの審査インフォとかって、大体3か月ぐらい、僕の中の人もちょっとモデレーターをやってたわけで、でもやっぱりそこでちょっとベースにあったらこれですね、うんうん、ウシャヒリっていうそのオープンソースのソフトウェアですよね。はいはい、で、えー、とこれも、えー、と基本的に、 その危機情報がどこで、もともと暴動がどこで起きてるかっていうのをニーズを満たすためのオープンソースだったんですけれどもそこでも大事なのはやっぱどこであるかとウェアどこだとどこで暴動が起きてるのかどこで救難要請が出てるのかお水が欲しいって言ってる人はやっぱどこっていうのはすごい大事であると、うんうん、で、まあ、最近の話です と,、まあえー、と去年の豪雨とかでも、まあ、これ関さんとちょっとお借りしてますけどもあのまあ どこって分かったところで、これまあ Google マインマップで皆さん作ってやっぱりこう大変になっちゃうというのがありましたよね。うんうん、でまあやっぱりそれすぐ印刷できる、すぐおばあちゃんに届けるってすごい大事な話で、で、これも、あのー、もともとやっぱりどこ、どこをちゃんと届けるっていうことはすごく大事だと思っています。で、えっ、ー、とまあこのように、 いろんな例もあるんですけどやっぱりどこっていうのは、まあ、シビックテックとかその関連の、あのー、プロジェクトでやっぱり重要な視点でえっとやっぱりまあ震災後だったらちょっとしたつぶやきとか。あのー 保育マップだったら、10週一覧しかないよとか、あとまあ、適当なヒグマップの場所とか、あと印刷してもなんかあれっていうところから、やっぱちゃんとした地図とデータ、データベース、システムも含めてですけどもっていうのを作ろうよっていうこと、であとそれがまあ、自分たちごとというか、やっぱりそれどこが分かれば、じゃあ、はっきりするよねっていうふうに、次のアクションが取れるっていうのは、ちょっと重要な流れかなと。 もちろ ん, なんか地理学とか地図学とかあのやったり、諸、あのー、先輩方から言うと、えー、そんなの今頃って話なんですけど、まあ、僕のちょっと経験的な話で、ね、恐縮ではあるんですけど、これはやっぱりつぶさに見てきたなんか実感としてあります。うんうんうん、でやっぱり、場所ってみんな刺さるんだなと、やっぱり自分の生まれた場所とか、熊が出た場所とか、あの自分の子供を預ける場所って、やっぱりそれはすごい大事、それはやっぱりシビックテックでも大事かなと思ってます。うんうん とということでやっっっぱり地図てて重要なでで、すかってお話を今一つしましまたで。あとこれらを支える要素って何でしょうかっていうことになるんですけどもでこれ最近の出来事はでかかったですよねって関さんに聞いてみたいんですけど、うんえー、3秒で入ってるすこれぐらいでっていう、ね、はい、123はい終わりですねはい、はい、<笑>えとこれですよねあはいはい これよくある絵ですよ、ね、あのやっぱり、えー、とそういう技術的革新で一番よく僕好きなあの引用される絵ですけど2007年にこれが出た、うん、iPhone が出ましたよね。であと関連してやっぱり Google マップスが2006年ぐらいに出たっていうのはこれはやっぱり技術的なお話ですごく、えー、イノベーティブというか、まあ、革命だったというわけです。うん でこの2つとかまあ見てると、まあでもやっぱりビッグな話は僕の中いっぱいというか、まあそれはそうだよねとかビジネスが、はい、どうぞどうぞなので、うん、まあそれはまあそれで良いんだけども、じゃあで、もうちょっとこう、シビックテック寄りというか、あの他のとこで何があるかという、これ、まあ私、大学とか行った時とかの話なんですけど、うん、学生ちゃんと話してて、あのこれからなんだろうねみたいな、ちょっと言ってたらですね、うん、この間言ってたんですけど、 OPQR ですねとか言う。OPQR って何かと言って、うん、まあこれはもうこじつけなので別にエビデンスがあるわけでもなくて、その場の話ではあるんですけど、まず o p う ん, うん、うん、Python。Python、なるほど。そして QGIS。おうおう そして DR、まあスタティスティック R ですねあの、統計ソフトの R、これで OPQR とか、じゃあ M は、o、何なんですかとか、S は何ですかって、それは知りませんけど、とりあえず OPQR いいよね、みたいな話をしてて、で、あこれ、ああ、大事だよねとか、これあると、まあ、結構、食っていけるなっていうのが最近の流れですね、やっぱりこの4つ極めてたら、割と皆さん、学生さんでも理系だったら、割といいよねっていう話はしてました。 でこの中で重要なのはオープンさらに重要にしたいと思うのオープンでじゃあシビックテックと地図をさせるオープンって何か支えてきているっていうのは何だろうかっていうとまず皆さんの大好きオープンデータですよねでこれがあることで一つのやっぱり、うんえー、大きな変革が起きたまあいわば良いお魚良いお野菜がどんどん手に入るっていうことですしかも無償でオープンでっていうことこれ大事でしたよねあとオープンソース でオープンソースのやっぱり GIS のソフトウェアっていうのはすごくこの10年ぐらいでむちゃくちゃ増えた と, というのはありますみんな大好き、うんうん、中 GIS であるとかあのウェブベースのものであるとかポイスもそうですよね、うん、なので、まあ、よく切れる包丁がオープンでフリーでポコポコ手に入ると、うんはい、で、あとやっぱりみんな大好きオープンストリートマップ、うんうん、でやっぱりあのみんなが 気兼ねなく使える背景図である、もちろんデータベースの側面も持ってますけれども、素敵なお皿とか、でそれにまあ参加もできるということですよね、もちろん、うんえっと、テーブルクロスでもいいんですけど、そういうのが揃っているっていうもの、うんうん、あとオープンコミュニティ、うん、つまり愉快な仲間たちがいるから、どんどんできるっていうことですね、<笑>あのこれはこあの、細田市北海道の小樽ビール<笑>、はいはいえー、セッションって有名ですね。はいそん ということで、やっぱり今、シビックテックと地図を支えるオープンって、この4つぐらいっていうのは結構、なんとなく思ってて、で、大事だよな、ね。あとデータとかツールとか背景、まあ背景図、もちろんデータベースもあるけど、まあ、ここで背景とかですね。あと人っていうのもやっぱ大事だよねって。で、それに支えられてるし、僕らも、多分、僕も関さんも他の人もそういうところに、何かかしらの形で噛んでるかなと思います。 でまあ、やっぱり参考になると、やっぱ、あのまあ、オープン万歳とか、オープン下痢じゃないんですけど、でも、このオープン原則ってやっぱ面白いことを言ってて、この5つの点っていうことですね、それは多分、シビックテックと地図においても全く同じようなことかなというふうには思っています。これね、あのあれですね、台湾であの人がやってたやつですよね、ホットの人が、ヘザーさん、そうです、そうです、ヘザーさんのやつです。こ の, このスライド、とても良かったです。 でえー、っ と, ということでまとめですけども、うん、やっぱりまあいろんな、えー、っとプロジェクトとかいろいろありますけどやっぱ場所ってみんなに刺さるよねっていうこと、うんうん、あともやあってまあいろいろあるけれどもやっぱりオープンであることってやっぱり強いよねというのは、うん、やっぱり地図 の, その分野でもすごく位置の分野でもすごくあります。うんうんうんうん、あともう1個、まあ、2つだと寂しいのでなんかもちろんいろんなあの材料あるんでおうちで地図こさえてみようぜ。 というののはちょっとおすすめです。あのなんかできるんだってねとかすごいんだっていうのとかやってくださいって言わないけど今いやできますからとかウェルカムですからというふうにはいろんな人に言ってます。うん、っていうとちょうど昨日こんな事例があって、えっと、ひも付きの中久保さんとかがちょっと相談してたから、はい、OSM の書いたのなんか QGS でこうやれるんだよってモニョモニョとして教えたら、うん、なんか思ったより面白いかもってああなるほどってこれ別に書かしたわけでもなくて、うん、本当に。 ああって、これははりがたいなぁとは思いました。いいなと思ましでしかも10分前にこれ使うよって言ったら OK って言ってすぐ来たんでさすがかごさんと思ったんですけどあでもこれあのすごく最近の取れたてほやほやのあのー、感想かなと他でもまあ q g s とか他の j s 系のことを触ってる方とかもすごくこういうのをおっしゃってますよね。ということでおうちで地図こさえてみようぜっていうのは面白いかなと。うんうん うん、ということでまあ簡単にまとめですけどもこの三つ場所ってみんな刺さるねとかオープンであること強いよねとか、うん、お家で、えー、地図を押さえてみようぜっていうのはなんかやってみたらいいかなってちょっと今日考えてたことですなるほどはい以上ですはいありがとうございます、はい、パチパチパチパチパチパチはいえー、っと皆さん質問等ありましたらぜひズームのチャットの方に、ねはい、コメントいただければというふうに思います。 はいはいえー、早速1個入ってますね。<笑><笑>すごいライトな質問から来てますけれども、<笑>オープンソースの説明に出てきた、NHK のどうもくんの地図食べてるのは何のソフトですかっ て, 書いて あ, りますあれ、なんかオープンレイヤーズ3の、でもね、なんか公式マスコットじゃないんですけど、まあ o p e n l a y e r 3の時々出てくるんですよね、でもなんか。 あるか な, なんかね、うん、そうそう、えーまあい、たくさんの地図レイヤーをパクパクしてますよっていうやつで、えー、そう、なんかね、思ったんですけど、僕はあの、ああいうソフトマーク評論家になろうかなとか思ってて、うん、<笑>ああいうかわいいやつもっとあるといいなと思いましたね。えー、ちょっと待ってください。あ、これこれこれ。はい、ちょっと待ってよいしょ、よいしょ、いいよいしょ、いいよコらー書の とーっと こ, しょでこれちょっと横がああこれ ね, こいつねはいはいこれでも公式じゃないかもなそうですよね僕は個人的に好きなだけっていうわけですけども<笑>えー、まあなんかレイヤーとかデータをパックンチョしてくれるよーってなんか よくできたあれかなとは思ってますね。ありがとうございます、はい。はい。じゃあちょっと僕の方からいくつか質問をしていきながら、皆さんにも質問を受け付けたいなと思うんですけれども、はいはい、えっ、ー、とまあ、実際あれですよね、その地図を使ったプロジェクトって結構本当にいろんなところで、うん、あの出てきますよね。はい。はい、でええー、っととはいえ その難しいんじゃないのみたいな、えーうんうんうん、ところとか、まずな、なんか、どうやって学べばいいかよくわかんないみたいな、うんうんうん、結構あるのかなと思うん、う ん, う ん, うん、うん、なんどう、そのなんかやりたいなと思ったときにどう、何から手をつければいいんですかね。あ結構よく聞かれますよね。で まあ、前の市川さん の, あの僕ワークショップとか見てて面白いなと思ったらいきなり q g s 開かんでよろしいっていうのはすごく一つの手だなと思ってます、うんうんあの。とりあえず白紙でもいいんでとか白地図にかクレヨンでもなんでもいいから、うん、ここに何かが集まってるらしいとかっていうのをバカバカ書いてそこでなんかイメージを膨らませるっていうのは一つのアプローチなのかなとは思いますね。うんうんやはりあの スペーシャルシンキングってやっぱりその空間的な、あのー、考えとかその発想っていうのを鍛えるためにやっぱとりあえず中か書けっていうか、はい、あの近所 の, あの汚くてもいいから書いて、手を動かして書いてみるっていうのが一つなのかなと思います。うん、そこからもし発想が広がらなければはいまあそれまでですし、うんうん、あとあこういうのもできるかしらってパカパカワクワ ク, ワクするのであればじゃあデータを探るとか。うんうん あの割と簡単なツール、q g 休 s いきなりいかなくても、s h 休 r j s もいきなりいかなくても、まあ、あのオンラインなものとかでも今見れますので、そこでやってみるというのも一つかなとは思いまなるほど。なんか実際、参加してみたワークショップとかの中で、はい、これはすごいいいなと思ったのってあります 取材 図, 図ってあの何か、えー、と地図データ地図を作るためのワークショップをやるときに、うんまあ、どんどんじゃ あ, あのゴールからちゃんと作っていこうというかいきなりデータに絡まないでゴールどういう、えー、とテーマで何を出したいのかって、まあ、今でもあのハンズオンでもやるんですけどもゴール設定からロジックを踏んでいってじゃあどういうデータどういう背景何が必要 っていいう風ななのを、あのー、タソコンをほとんど開かないでやっていくっていいくとうのはうとても面白かったですねそれ今時々やってるのはワークの自分たちでやるワークのところで、えー、っと今思ってる課題とか問題に対してじゃあどういう図鑑をすればみんなが刺さるのかっていうところからのあのあの穴埋めをしていくっていう風なやり方のアプローチは割と、えー、そ, うそうするといきなり。 ツール動かせる、みんな割と素直にいくんですよね。うんうん、うん。うのあるかなと思います。なるほどなるほど。うん、あの、まあ、さっきの、あの、そのプレゼンの中でも、地図は刺さるっていうのは。うんうん。けど、まあ、刺さるのと同時に、結構誰でも理解できるっていうのはいいですよね。そうですね。こ、ね、れ、載、うん、せるみたいな。そうですね。うん。それは本当に紙だけでもできますしね。うん、そうです。なんか一番最初、自分ち書いてみようとか。 自分の住んでる街を、うん、あのなんかバッテンでもしてみようっていうのは一番やっぱり自分ごと自分たちごとになっていくんじゃないかなというふうに思ってます。うん、あの d e f o ジャパンのいろんな地域の中では、まあ、ワークショップよくやるワークショップの中の一つとしてマッピングパーティーといわれるものがあります。はいはいはい、で、えっとまあ、ちょっと知らない人のために説明をしておくと、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、まあ、要はそのみんなで その地域の情報なりを集めて、えー、地図に落としたりとかウィキペディアに載っけたりとか、まあ、そういうような、えー、ワークショップフィールドワークスワークショップのことを、えー、マッピングパーティーというんですけどそれについて何か、えー、どう思いますかどう思いますか、ね、あいやでもとても面白いなと思っててあのー 実際に自分でもやったりとか、うん、あの運営したりとか参加したりとかしてますけど、うん、やはり調べることは調べるとか作ることはやっぱり地域を知ることにつながるのを、うん、まあそれはあのウィキペディアタウンもそうですけれども、うん、そこに参加がやっぱりできるという点では非常に面白いなと思いました。うん、であとちょっとそのうち何回書こうと思うんですけど。うん 去年から今年にかけて小樽の町で3回ぐらい連続してやったんですよね。うん、で、まあ、あの毎回人が変わったりとか、まあ、すっごくたくさんではなかったんですけど、うん、そうすると何が起きたかってまずデータが増えるっていうのが一つ、はいはい、多分倍ぐらいになったっていうのと、はい、あと1回書くとみんなそこに、あのーうん、オフラインで来ないオンラインだけの人 もうあなんか書いてんじゃんって、またそこに増えてくっていう風な相乗効果が出てきたりしてきて、うん、なのであ、意外と同じ場所で何回もやるのも面白いなという発見はありましたね。うんうん、なので、結構あのいろんな効果とかも出てくるので、もしなんか可能であればいろんなところで、自分ちの街がデータが少ないっていうのは、それはある意味ポジティブとか。 でポジティブに考えられると思うので、それに出せるじゃないかっていうかな。なるほど、うん、自分のところが少なければ、あのそう で, すね、で, できる範囲がうん、うん。そ う, そ う, そう、えーうん、あのあれとか、えー、飯田さんとかよく言ったあのすごく、はいえー、と人口が少ないとこの村をみんなで書こうぜとか、はい、島をやろうぜとか、はい、あれすごく楽しそうなので、うん、そのうちちょっと行ってみたいなと思ってます。うん、はいなるほど。ありがとうございます。うん 言って飯田さんいるんですね。あ, ああ、そうなんです、ね。<笑>恥ずかしい、はい。はいはい。なるほどなるほど、ありがとうございます。はい、あ、いますってコメントが。<笑>いつもお世話になっております。はい。はい。はい、えっ、ー、と、まああの結構、ね、震災インフォとか広島の事例とかもありました。災害の時の地図ってあのまあよくテーマとして上がりますけども。うん 実際にいいいろろ活動参加してるじゃないですか、はいあの、実際ど う, どうですかここす、まあ、東日本大震災以降いろんな IT を活用した災害対応みたいなのはいろいろと事例があっていろいろ試されてきてますけれどもまだまだなんかすごくこう こ, のこうやればいいみたいなものが出てきてないなというふうに 思ってままあ、いろんな課題があって、普段使いの問題とかですね、えー、ワークフローの話とかいろいろあるんですけど、なんか、えー、そこについて何か課題みたいなことって思いついたりしますか ベタですか、やっぱりあ慌てちゃうまあしょうがないんですけどやっぱりその時に慌てちゃうのはやっぱなんとかならんのかで自分自身も慌てながら言ってるんですけど<笑>多分そあの前もあのそういう災害のワークショップとかでかみんな何でもかんでも慌ててその時作りすぎっていうのはやっぱりよく言われてるのでやっぱまあそれは HOT の, の報告書とかもありますけどやっぱりまあなんか普段からのあの データ作りとかっていうところは地道に筋トレをしておかなきゃいけないんだろうなというのはあの個人的な感想ですね。うんうん、そうですねまあ普段からデータ作りをとか、まあ、そういう、まあ、災害だけに限らず、うん、その地域のいろんな、えー、その情報を収集したりとか、うんうん 共有したりとか、まあ、そういうふうなコミュニティが確かにできていればいざという時も割とそれを下地にね上の活動ができたりそうですね、うん、でもまあ先日面白かったのはやっぱちょっとあるワークショップでやっぱりメディアさんとかがやっぱりデータが、えー、っとその時ないから結局出てくるファックスを、うん。 その手が空いてる支局に置くって手で打ってもらってたっていう、うん、あの<笑>でそれもまあまあ、別にあのみんな誰が悪いってあるじゃないんですけど、うん、ちょっとなんとかできたかもしれないねって思って見てたこの間ちょうど東京 都, 都庁でその LG ワイプとかのデータの共有とか即時性のシステムできましたとか、うん、やっぱりちょっと皆さん課題の持ってるとこは。 あ同じだったんだなっていうのを見てましたね。まあ、そこも、うん、あのそれちょっとないとやっぱりみんな独自情報で謎のあれをやってまたあわあわわわになってるというのがこの八年ぐらいいろいろ見ててまあその前からもそうですけれどもはいかなりずっといつまでも課題になっちゃうのかなとは思ってます。うん、はいありがとうございます。まあ結構行動法札幌といえば例えば札幌保育園マップもあるし。 えー、まあ、ヒグマップもね、結構有名な感じのユースケースになりましたけど。えー、札幌保育園マップはオープンソースにして、結構他のところにも広がっているんですよね。そうですね、十九、二十地域ぐらい多くの方が使ってもらってますね。はい。ねえー、実際、今はどうなんですか。ののえー、っと、ちょうどこの間、あのあ、代表の鈴木さんとその話をしてて、うんうん、あの。 データのちょっと、えー、やっぱり面ってつ辛いんですよ、う, ん、<笑>もう一言に言うと、うん。で、まあ、ちょっと更新も止まっちゃってるのは、それは確かにちょっといろんな人、申し訳ないなというのをやってて、うん、ただ、あと、あれ、まあ、保育園の問題って、まあ、あのお子さんいらっしゃる方も多いと思うんですけど、多分自分たちの問題がピークを過ぎると、結構、その後割とどうでもよくなっちゃうというのがあるんですよね。はい うん、であ、特にその保育園のその争奪戦とかやっと入ったっていったら、うんまあ、やっぱり皆さん忙しいっていうかいろいろタスクもあるんでもうじゃあよろになってしまってるっていうのはもろいっぱい出てるというのはあるので、うんうん、っていう話をしてたらちょっとやっぱり、えー、この間気にかけてるあの方がちょっとあの連絡を取ってくださったので、うんうん、少しコミュニケーション取ってみようかなっていうふうにはなってます。 なるほど。結構課題ですよね。結構多くのところで聞きます。そうですね。そうですね。喉元、うんねはい。そうそうそうそ う, そう。<笑>それはまあありますね。<笑>うんうん、うん。ですね。まあだからこう、あれがリレー方式でこう、まあ他のコミュニティ維持とかプロジェクト維持の話なんですけど、うん、リレー方式になるのはもちろん、この美しいんだけれども、じゃあ同じぐらいのスキルや課題感。 持ってるグループがずっと常に毎年入ってくるかっていうとそうではないことも多いなとは思ってますのでそれあの別に僕の中ではんか公立高校がずっと甲子園に出場し続けるぐらい難しいと言ってるんですけども<笑>私立とかならみんなあの何か強くなる秘訣とかいろいろやると思うんですが基本的に募集団は我々は選べないので。うん でなるとそこはやっぱりよく出てくる話ですよ、ねうんまあ、うまく行政とつながってね行政側でデータをオープンデータとして出してくれるようになると、うん、そうですねま あ, あのちょっと怒ってるわけじゃないんですけどやはり保育園のデータそのものが 各地域でまた絡む定義とかなんとかバラバラなので実は一番かあの他の地域とかで、あのー、あこれ使ったいいですって言ってみんな死ぬのはやっぱりあの CSV 作るところなんですよ元のデータを。うんうん、でそれがやっぱりちょっとうまく各市町村さんとか都道府県さんと整合性を合わせるのでみんなふうってなって、うん、異常ってなってしまうのはちょっとま あ, あのよくある RDF とかの概念だと思うんですけど、はいまあ、あそこ もうそこさえ書き換えれば別にどこでもマップ作れますよっていうふうになるのが理想だけどまだ5年経ってますけど、まあ、まだまだいろいろ難しいなとは思いますね、うんうん、なるほどなんか自治体のオープンデータ活用とかでなんかこういうデータがあったら嬉しいなみたいなのなんかあります。うーんまあでもやっぱり皆さんってあの今日はまあまり言わなかったですけどやっぱり住所ですよね。 住<笑>所一番はやっぱりまだまだ最後の砦りで、はい、あのジオコーダー今回ちょっと抜いたんですけどやっぱり住所一覧から井戸経路を引っこ抜くやり方って結構まだほとんどいろいろまあオープンで使えるものってあんまりないというか、うん、大変精度があまり高くないというのはずっと変わらない問題なのでここは。 うん、なんとかなりませんかねって、まなんとかなりそうでならないんですけど、いろいろ難しいから。最後のとりでだなとは思っています、うん。はい、最後かな、最後かな、まあ、わかんない、最後かどうか<笑>。<笑><笑>はい。ですね。すごくニーズは高いですもんね、やっぱり、住所から、これなんとかなりませんじゃろうかとか。うん、うん某。某ほにゃらら A. P. I. 使って出したんですけど、大丈夫でしょうかっていうのとかもそうです、ねはい。はい。うん。 そうです、ねはいえー、なんか、えー、コメントが入っています、えー、保育園のデータを Wiki データに入れて ID を与えて基礎データとして使えるようにするとかはできるのかしらうん。まあ、たぶん定義、スキーマの定義というか、多分カラムとかがちゃんとしてるのであれば、それに合わせて作っちゃうとかいうのも、まあ、ありかなと思ってますし。うん なのでなんかそっちができちゃうと多分あれですもんねあのエンジンというか描画側の方もあそれに合わせてじゃあよろしくやってきてもうぐるぐる回るって結局みんなそのウィキデータの定義に沿ってパカパカやっていければいいよってまああのあれですよねえー、と行動選挙方式ですよねそれは一ついいアイディアですね、うん、なかなかあれなんですねその実際のデータって実はで データに関しては ID っていうのは実はなかったりするので、トラッキングが難しいんですよ ね, ね、名前とか微妙に変わったりすると、もう同じものか違うものか分からなくなったりする。そうそうそう、ね、それがね、大変難しいなぁと思ってま す, す,、ねすねはい。まあやっぱり住所からいる経度を出すのを本当に何とかしてほしいですけど、コ ー, ーディングの問題は。うん であれまあちょっとどこがあれとは言わないんですけどやっぱりいろんなとこの講習会とか、うん、あのご質問いただくやつでこのサイトで出したんですけどって結構あの野良、はいはい、で作られてる、はい、方がいらっしゃって結構エピー叩たいてでこれで落ちてきますって、うん、でもその参照先のちょっと利用規約をちょっとご覧になっていただいた方が良いかと思いますっていうのであの基本おすすめはちょっと「うわっはっていう。 案件はちょっと最近増えてきました、ねうん、もうこれ以上あのこういう飯出さないよってお楽しみの。はい<笑>うん、<笑>ライセンスって結構ややこしいんですね。そうですね、それは。うんうん、そうそうそう。だからやっぱ り, っぱりニーズはすごくある。でもやっぱりどうするべきかとか。うんまあ、あと、お役所側で、まああのー、基盤地図情報とか、うん、多分あの都市計画の、あのー、図面とか。 がデジタルで持ってたりするのでまあそれと紐付けするとかあと届け出ですよね関係のものとかがちゃんと位置が落とせるようになったらかなり面白くなるのでその活用とかの面でそこはやっぱり、あのー、もう少し整備が進めばいいかなとは思ってます。わ、うん、かりましたありがとうございます。 えーとまあ、こういう名刺はチャットので い, いや、知らないです、知らないです。<笑>読まない、読まない。ほ、はい、他にもいろいろ、ゲフンゲフン。はいはい<笑>はい、なんか、まあ、でもなんか、すごく見てて思うのはですね、えーとまあ、僕もコミュニティの一員だから、そう思っちゃうのかもしれないですけど、地図関係の人って、なんか、すごい楽しそうですよね。<笑>ですよね。 なんです、ねえー、なんでしょうねそうなんですよねなんかいやちょっと今回やるのにいろいろ紐解いてみたらやっぱり地図コミュニティって結構いろんなとこいらっしゃるな、まあ、関さんもそうだしあの飯田さんもそうだし、うん、あと東、まあ、さんとかもそうだし、うん、あとその他いっぱい、まあ、OS g o とかオープンストリートマップ関係の人とかって結構何 か, かしらでジオ系の人がいてでまあ コードフォーとかシビックテックのイベントに行くと、ああ、いるいる、どうもどうもって言って、まあ、そこで話し合ってで、しかも彼らって基本あの、じゃあ仲間を増やそうの姿勢がとても大きいので、親和性は高かったんだろうなというふうには思ってますね。うんうんうんうん、確かにもともとの地図コミュニティの人とシビックテックに対して、結構オーバーラップしてる感じありりりますすすね。うんうん、そうですね。そそううでれはやっぱりびっぱびくりするなというのはありますね。 は、う、い、ん。僕は思うにやっぱその地図ってやっぱすごいローカルなものじゃないですか。うんうんうん。で実際フィールドワークも多いですよね。うんうんうんうんうん。だからまあやっぱりこう地域とかそういうのにこうバインディングされているのかなというう思、んうん、いますね。あとなんか思ったのはやっぱりデジタルとアナログを常に行き来すると思うんですね地図って位置とか。はいはいはい。そうですね。 今ど今いいこと言ったな<笑> あ, <の><笑>あれですよね多分地図コミュニティの中でもまあ普段ん JIS とか CAD とか言ってる人って小数点何本だなとかってやってるんだけど、ね、何万件データベースにぶっ込んでってるけどでもそういう人でも例えばいや街も歩きが好きだったりとか、うん、おじいちゃんにここ何この石碑って聞くのが好きだったりとかって、うん、結構両側 の, あのチャンネルをうまく使い分けてる人面白いなと思うんですよね。うんうん だから、それは結構、多分、シビックテックのカルチャーによく合ってるような気はするかなと思いますね。はい。うん。そうですね。うん。チャットの方でコメントいただいています。行政では現状、紙ベースでデジタル化するところから、という一部がいっぱいありますね。うん、ですね、うんえー。はい。ええー、この辺は非常にありますね。えー、っと、そこについて何か。ソリューションというか。うん。まあ、紙で。 運用されているものをデジタルにしていくって結構自治体の中でもい あ,、ね、あります ね,、えー、ますねとか統合型 g i s とかいろいろ歴史がありますこの辺ってよくなっていくんですかね、まあうん、よくいろんな方で や, やっぱりローのデータをちゃんともらうように使用書に書いた方がいいですよとはサジェッションはしてますねであとそのデータの まあ、形式もいやまあ僕は見満ちしてるわけじゃないけど結局オープンにするんだったらローで汎用性の高いものでえもえっと別とオリジナルとして提出することってやっとくと結局二度手間少なくなるんで多分、はい。 今フェーズとしては多分あのいわゆる僕がまた作った謎のフレーズの「あの餅から米」が多分あと何年か続くと思うんですよね、うんうんうん。でも多分今度はもう米から米のちゃんと仕様なりシステムでしっかり出せる共有できるようにしていくっていうシステム側のとか仕組みのリプレイス側でもっとやってった方がいいのかなとは思いますね。うんうんうんうん、ちゃんとまあそういうローデータを意識した形。 で公開を全体でシステムを検討する、うん。そうですね。うん、僕僕が最初に持ちから米って思いついたのは、まあちょっと前働いてたとこでもう延々とキャドの紙の図面をトレースするって謎の作業してたんですよね。うん、<笑>これってこれって元あるやんけっていう風な話になって、そこから持ちから米だよなこれみたいな。うんうん っって言って、言それがもう十何年ぐらい、ぽっと思いついて、最近になってまたなんですけど、ってなると、まあ、最近やっぱり、中の人、あの行政の中の人とお付き合いが増えると、やっぱりそれは、うん、あの共有しましょうっていうふうにやっていく方が、多分みんな幸せだと思います。うんうんうんうん、なるほど、と動物関連など、学術的な調査に関しては、デジタル化されているものなのでしょうか。うん、おい はい学 術,、えー、学術まあ学術と位置とかの話かなと、はいうん、あの動物の位置とかですよね、うんうん、えー、っとあ今日ちょっとお話したじ世界中の あまあ、今、今バックグラウンドとしてあのオープンサイエンスって話、あのよく出てくると思うんですけど、うん、あの論文にしたデータとか、あと研究で得られたもの、データに関しては、どんどん、うんえー、とデータベースでも公開しましょうっていうふうな流れがあって、私もちょっとそっちを噛んだりはしてるんですけど、うん、それで、まあ、例えば一番簡単なところで言うと、アンケート調査の結果が全部論文になりました、それの CSV もここをクリックしたらダウンロードできますっていうのは、うん、その科学の透明性とか、えー再 あ再反殖性とかを担保するようなものなんですが、うん、その流れでいうと、うん、じゃあ位置はどうかというと、うん、最近位置のデータに関しても学術データって結構下ろせるようになってきてるんですよね。なので僕好きな人ちょっと後でどこ か, から引っ張ってきますけど、うん、あ, のああいう動物にこう GPS なんかくっつけた、うん、あ, のあれの生のデータが。 えー、ダウンロードできるるサイトとかあるんでですよでこれで作書かれた論文はここですってこう PDF とかなったりとかあとでややもすればそれを持ってきて自分の GIS であの例えばアフリカゾウの繁殖期のこのコアエリアを出してみようとか使えたりするんですよね。 でそういうものとかも今共有されるようになってて、まああの思想はほとんどオープンデータと同じで、やっぱり公的なその予算で取られたあの研究データとか、うん、あのは論文だけでなく、あの謎の PDF 論文でなくちゃんとテキストとか汎用的なものでやりましょうっていうふうになってます。うん、だからそっち側と融合もこれからもっとありじゃないかしらと思ってますね。確かにね、うん。なるほどね。ありがとうございます。うん、ええー。 おどんどんコメント入ってきてますね。非エンジニアさんだけでなく、エンジニアさんでも地図に絡んでない人は案外、地図データ知らないですよね、うんうん、地図イコール、グーグルマップで、OSM も地理院地図も知らない人がまだ大多数ですよねと。うん、そうですね、課題です ね, うですね、うん。まあ、多分使えりゃいいんですよね、みんな。<笑><本当に笑>多分ん、ますは<笑>あの世間の全体 場合やっぱり特にそこはあまり気になってない方は多分大多数なのかもしれないけどそこにどう刺さり込むかっていうのはいつも面白いなと思いますよね。そうですね、うん、なかなか、まあ、ただエンジニアとかねその行政の担当者とかそういっ た, そういった、まあうん、人たちはちょっといろいろ選択としては知っておいた方がうが、ん、そうですねここでも3年ぐらいとかのやっぱりウェブベースの GIS とか JavaScript でこの WebJS っぽい地図をいじるっていうことが結構普通になってきたので、あの、細い時、北海道とかのオープンソースの JS の、うん、えっ、ー、と、そういうイベントとかやってると、Web、はい、屋さん結構増えてきたような気はしますね。はいはい、で、Web 屋さんの人が、じゃあこういうの引きたいんだけどとか、うん、じゃあここでこういうポイントを出すにはどうしたらいいですかって言って、意外とそっち側のマーケットというか、使える人の方が多いので。 で、こうするんですよって言ったらな、まあ会社でもちょっとよくあるんですけど、やっぱ運込みとかこう調べ て, って、ああ、なるほどって言って、あのこれまでやっぱり測量と、やっぱりあの測量親父の世界だったところに突然のウェブキラキラクラスターが、みたいなことが結構、うん、出てきたりはしてます。なるほどね。うん だからそれはもうちょっと時間の問題かもしれないしあとまあ 大, 大転換だとやっぱ某大手さんがいやうちもオープンにしちゃいましたってへって言って変わるとまあ全部ひっくり返るかもしれないっていうのはあるけどまあそれはまあなかなかないでしょうけどまあでも常に多分ニーズはあるからちょっとずつでも変わっていくんじゃないかなと思ってます。確かにはい、あとはマップの話でいくと、まあ、地図の話でいくとですねあの結構面白いのは地図ってあの 言語関係ないですよね。すごくいいなと思って。で、実際そういうふうに最近感じたのはですねあの、ちょうど今、台湾と、えー、韓国と日本のパやろうぜって話をしてるんです。その中で話が出てきて、うんえー、最近すごい、あのー、韓国 の, その、えー、ちょうどなんかスモックみたいな、あすごい、あのー もうなんか、健康被害が出てるみたいな、うんうんうんうん、それでなんか、日本とか台湾どうなのみたいな話題があったときにですね、あのちょっと画面共有できるかな、うん、ちょうどこういう、あのワールドエアポリューションインデックスっていう、はいはいはい、中国のですね、はいはいはい面、は、白 い,、はいはいはい、ですね。非営利団体が作ることができす。た、うんうん、こうい、ん、うマ、ん、ップのビッグカメラで。うんうんうんうん これ共有したんですけど、うんうんうん、これでやっぱ一目瞭然なんですよね。うんうん、日本はまだ結構平気で、うんうん、韓国は確かに真っ赤だねみたいな話ですね、はいで。これもやっぱオープンデータ使われてるんですよね。うんうんうんうん、でなので、こういうようなそのコミュニケーションももう一目でわかるっていうのは、ねうんうんうんうん、やっぱり地図って強力だなというう思いますね。 地図の方もこれオープンスレートマップ使使れてますけどうんそうですね、あのやはりなんか JS の講習会とかやってて、僕、一番場が動く瞬間って、色塗った瞬間なんですよね。おーなるほど あの、もう最近なんかやり方変えようと思って、うん、GIS とはなんてねもうやんなくていいんですよ、うん、<笑>と思ってて<笑>まあ叱られちゃうけど<笑>あの、まずまあ最近やってるのはまず起動しましょうとか、うんうん、で、サンプルのグリグリ動くものを作ってきて色が塗られていますとか、うんうん、そういうのをやるとワクワクするらしいんですみ、ねうんな、うんはいはい。でそうするとじゃあやってみようかとかこれどういうふうに色変えんのとかいうふうに変わってくるんでやはり あの人の認識の話じゃないですけど、やっぱ目でパッと見て、すぐ分かってっていうのは、やっぱり文字とか仕組みより全然早いので、これはとても良い話ですね。うん、そうですね。なので、結構やっぱり、まあ審査員ォもすごい海外からの問い合わせがすごい多かったんですよね、わ、う、か、んうんうん、りやすいんで。うんうん、うん、そうですよね。 ただちょっと最近気になってるのは何でも赤にしちゃう問題って結構あってこれ、うん、瀬戸さんとも前言ってたんですけどやっぱり危険じゃないとこも赤に塗るとも塗れちゃうんですよねお、はい、とかこの赤とオレンジの域値は一体何かっていうことが次のフェーズでちょっと出てくるんですが、うん、それはちょっとフェイクっぽい話ちょっとこきつい言葉ですけどって、うんうん、なるとじゃあやっぱり元の ローののデータっってすごく大事になっちゃうの で,、うんうん、でそれはやっぱりろう、えー、のデータを持ってみんなでも一回検証できるよとかそんなすごいこと、うん、あのそんな激しい値を赤に塗っていいのっていうのをいい、まあ、建設的な議論ができるっていう題材にはするっていうのもあるかなと思いました、うん、なるほどねありがとうございます。 えっと、まあ、そのコミュニティ、ま、あシビックテックにはやはり地図って結構役に立つよねって話で、いろいろ話をしてきましたけれども、うん、あの、ま、あマッピングパーティーとかいろんなツールの話も出てきました、うん。えっと、なんかこれからやってみたいことみたいなんてなんかありますかうん、これからやってみたいことですね。そうですね、やっぱり、 オープンスープマップとかもっといろんなところでできるんじゃないかなと思いますし、うんうん、まあ、北海道でいうと、やっぱりまだ書かれてない、書くところってすごく多いので、はい、それはやっぱりいろんなところでやれるようにできればいいかなと。あ、う、と、んうん、ま あ, あ、ちょっと手前もで申し訳ないですけど、やっぱり、その EBPM も関連してですけど、やっぱり自分の手でツールを動かして、地図化、うん、データを地図化するっていうところが、多分 まあ、情勢の中の人とかそれは多分市民レベルでもそうですけど、うんあのー、全員できなくていいんですよねまあある程度やっぱりちょっと気になってる人がやっぱできるような、うん、まあはい、選択肢を増やしてあげるというのは一つできるかなとは思いますね、うん。なぜならデータもツールも手を伸ばすところにあるんだしと。うんうん、でも、ちろんあのー 組織さんで、えっと、ベンダーさんのお持ちでしたらそれを使うのも全然こっちは構わない話で、そのベースにあるデータであるとか見せ方っていうのもあの多くの人が共有できるっていうのはちょっと多分、でもそれはもうできる段階にあるんじゃないかなとは 思, います思ったらやっぱりみんな使い行政さんとか技術屋さんとか結構前のめりで使う。 作り、使い、うん、使ったり作ったりしてますね、うん、それはびっくりです。うん、あの古川さん、結構あれですよね、その行政の人に休日の使い方をレクチャーしたりみたいなことをやってるわけですよね。うん、あはい、そうですね。はい、それはなんか、どういうきっかけというか、あのまあ、要は、かこれ、うん、例えばこれを聞いた人がですね、古川さんに何か教えてほしいと思ったら、うんはい、どうしたらいいんですか はい。あじゃあ弊社のホームページにとか QGS ってやってるとかここでパブパブロあれなのであれじゃないですけど、うん、まあでもあのできる方も他にもいらっしゃいますし、うん、あのコミュニティにもでも教えれる方もいると思いますんでただまああの心やっぱり前の僕市川さんの面白いなと思ったのは、うん、あのでできるわかる教え入れるの壁があるって言ってて。うんうん で、で わ, わかかるできるるき教えれるかなあの多分ジェイスが分かってるとかジェイスができるって人で、まあ、いるんだけどそこからやっぱ教えれるようになるってすごくも う, もう一段別の話にはなっててで、だから俺すごいって話じゃなくて多分もっと教えれる人をあの僕ももっとトレーニングしなきゃいけないと思ってるんですけど、はい、あのよく言ってるの株分けをしてくださいっていうふうにはすごく言ってるんですよね。なぜなぜらあの もちろん、えっと、コミュニティ的にはそこは多分全然やってもらっていい、もしくはやってくださいっていうあのエンカレッジをしているので、だからそこをもっと重点的に広がるといいなと思ったまあ、きっかけ作りとかあのカスタマイズとかっていうので、レクチャーっていうのはいくらでもできるので対応はできますし、であの僕がずっと多分日本全国とかうちの会社のところもまるで、まあるの土台不可能な話だから、それはもっと広げてください、あとデータを作ってくださいっていうふうに。 布教するのも良い方向かなとは思いますね。なるほどね。うん、うん、確かに教える人がどんどん増えていく ね,、うん、ていね。そうですね。変わっていきますね。いや、すっごい増えましたね。でも、この五年ぐらいで、本当にいろんな講習会も開催されてるし、うん、その大きな会社さんもやってるし。うん、あと、行政の方が覚えてやってるとか、うんうん、あれはすごい。なんか驚き。 でしたねまあ、それは本当、北さんをはじめ多くの方々 の, あの努力があったというのもあるんですけれども。うん、なんか、えーと、休日をやってみたいなと思った人、今のこの配信を聞いてですね、思った人は、まず、なんか参考にする URL とか、まずここを見ろみたいなの、なんかあったりします これっってていいいううののはね、<笑>ないっていうのは弱いですよね<笑><笑><笑>パッとと、紹介したい で, す、ね、とでもやっぱりあのいろんなところで言うとやっぱり北さんの本はやっぱりよくできてるなっていうのあとやっぱおいというかまああの一般的な方でやって本あると安心するんで僕らってどうしてもドキュメントとかああいうのってバンバン変わるからブログとかで漁るんですけど、うんうんうんうん、本は安心するのでそこは一つありかなと。うん まあまあ、ちょっとリンクを後で HackMD の方に書いておいていただけるとそうですね、はい。あの北本はあのよく言ってるのは、あの林業のための QGIS って書いてあるんですけど、あれ、違うんですね、林業のおやつさんでもわかる QGIS なんで。お そうそうそう俺、北さんを採用してほしいな。そういうふうに結構、引く本としてはよくできてますし、あもちろんあの、えっと、うちの朝日が書いた本とかもいろいろあるんですけども、まあ多分その辺は押さえておくといろいろかなと思います。こそういう業務で使う林業休日に 林業以外の人は買っちゃいけないのかなって。そうですね。そうですそうです。あ、うん、あ, ありがとうございます。マミさんありがとう、うん。そうそうそうそう。まあよく聞かれます。これ林業向けですからうちあの農業でねダメですよね。いやいや違いますっていうのが言ってますよね。確かにもったいないこれは。うん、でただ今あの北さん多分ちょっとアップデートしようとしあ言っちゃっていいとかま あ, あ大丈夫ですね言ってるので、うん、あの多分そのうちなんかなるかもしれないっていうのはあります。ますはい。 分かりました。ありがとうございます。はい、もうあと3分ぐらいしか。はいもえー、実際、まあ、これからやっていきたいことはいろいろ聞きましたと。うん、で、えーと、なんかこういうことやってみたらいいんじゃないというようなことで、まあ、そのコミュニティに対して、シンクックスのコミュニティとか、オーガナイザーとか、なんか考えてる人に。 何かやりやすいスタート第一歩みたいなものってな何かありますかねうーんそうですねまあさっき言ったようにやっぱりマッピングパーティーとは本当に手軽ではありますし、うんうんうん、あとその 地図を集めるとか、眺めるっていうのも一つかなと、これなんでこんなことを言ってるんだろうと。地図を集めるとか、はいあのはい、地図を並べて比べてみるとか、はいあのはい、そのものですよね、はい、それをちょっと見直してみる、これはどういう意図なの僕は好きなのは商店街の地図とか好きなんですよね、あのはい、むちゃくちゃ縮尺も何もぐだぐだなやつあるじゃないですか、はいあのはい、山田ガラス商店とか、やたらでかくなってるやつとか。はい うん、あれはなぜこういうことになってるんだろうっていうのをじーっと見るっていうのがはい、あ, あ, あれなのかな全然僕もともと地理も何も取ってないあれだけど、うん、でもそういうことでやると結局あれってそこから出したいメッセージとかいろんなデータっていうのをどう表現したかっていう賜物ものではあるの で,、うんうんうんうん、でそうするとやっぱり。 まあ、前の話じゃないですけど、e b p m あれもそうですけども、これデータじゃそこに載せるって何とか、うんうん、多くの人が納得、もしくはまあちゃんと話ができるような素材をどう表現するかっていうことにもつながるんじゃないかなとは思いますね。うんうんうん、なるほどね、ありがとうございます。はいまあ、本当、マッピングパーティーとか、ウィキペディアタウンとか、そういったものは本当にいろんなところでやられてますので。うんうん あのもしコードフォージャパンのコミュニティであれば、あの僕らとか、まあ、古川さんも含めて、えー、これやってみたいんだけどって言っていただければ、あの全然紹介をしたりとか、えー、できるので、ぜひおいそうです、ね。なんかあの、うん、コードフォージャパンサミットで前やろうかなって言ったら、3分で作る、うん、あの避難所マップとかね、目の前でやろうかとか思ってたんだけどあ、はいはいまあ、とか、1、まあ、枠だけでもいいから、オープンデータを使ったなんとかの。うん 体験講座っていうのをやっちゃうっていうのも手ですよね、多分みんなそのプールがあったかいか冷たいかどうかわからないで、こう、尻込みして見てるような状態だったりするので、いやいや、もうこうするんですよとか、仕組みいいからとりあえず地域のなんかオープンデータでやってみようぜっていうのは、結構短縮版でもやったりするので、そうすると広がることもあるし、そうやって仲間を増やすとか、そのプログラムぐらいだったら知ってる人もっとできると思うので、はい、っていうのもありかなと思いますね。わかりました。 ありがとうございます。というわけでもう時間になってしまいました。はいえー、何か最後に言いたいことがあればぜひ 言, 言っていただきたいんですけどあ僕、関さん初めて見たのはあれなんですよね、ジオメディアサミットなんですよね、ねあねはい、そうだ、前に言おうとしてたんだけど、はい、そうだでしかもよパシフィコ横浜でやって、はい、なんかもう9年か10年ぐらい前、多分 はい、だいだ、ねうん、そうですね、そしてあのーうん、あれでしたね、えーとロジ、ロジがもうグダグダで最高でしたね。<笑><笑>いや、本当に、まあ、ジオメディアサミット、多分 知, 知らない人も結構いま す, そうですあの昔、僕がやっていた、コードフォージャパンよりずっと前にやっていた、そのフリーカンファレンスでていまして、ジオメディアって勝手に、一情報系メディアのことを勝手に名付けて。うん あ, の始めたまあ、ある意味こういうコミュニティ活動の原点だったそうです、ねうん、あのもともときっかけがとりあえずこう僕は位置情報関連の会社にいたのであの面白い人たち集めて飲み会やろうみたいなことったらそうそうでほか、ね、変態が集まってです ね, <笑>そうですね<笑>面白すぎてこ、ねうんうん、れの中で勉強会みたいなものをやろうかって言って企画したのがまあ 両メディアサミットでした、ねうんまあ、あの時のなんか感覚というかノリは、フォードフォージャパンにもつながってるかなと、うん。そうですね。いからずグダどうかなん<笑>そこはど、<笑><笑>この配信もとりあえずやってみようみええー、そうですね、はい。まあ、あと多分、まあ、結局、コミュニティの話になるんですけど、みんなどんどんね、作っちゃうといいかなとは思います、本当に、それは。ねまあいいな 掃除北海道の今まあいろんな興語が重なって何百人って来ていただけるけど最初本当に数人の勉強会でしかなかったのでそれは本当になんか面白いテーマであるとかオープンであることの本当にありがたいことであるとかたくさん仲間がいてそれを多分どこか何かの形で還元する。 っていうことですね。それはもっといやあると面白いかなとは思ってましたね。マストではないけど多分、まあ、考えながらやってもらうともっと大きくなると思います。うん、確かにあの古川さんがあのプレゼンで言ってもらったように地図ってやっぱ根源的なものなの で, で本当にいろんなところに「えー、ウェアっていう質問が、うんえー、結びつくし、うん、特にシビックテック的な、えー、地域活動 ここに覚えると強力なツールだと思います。うんうんうん、と、あと、奥が深いんで、めっちゃ楽しいですよね。うん、<笑>ですね。多分あと2時間ぐらい喋ってますね、こ<笑>れはい<笑>はいはいはい。なので、えー、ぜひ皆さんもこう、本当に地図の世界奥深くてですね、あの先がいろいろといろんな可能性のあるもので、ぜひ興味を持っていただいたら、えー、何か始めていただければなというふうに思います。 というわけで、ちょっと時間過ぎてしまいましたが、はい、配信も終わりたいと思いますえ。本日ゲストは古川さんでした。どうもありがとうございました。はい、ういはい、どうも、はい。おやすみなさーい。はい